<笑>できたできた VR チャットはシステムにより十分なトラストが得られると自分だけのワールドを制作することができます。 ワールドの制作はユニティの知識が高まれば高まるほどオリジナリティに富んだワールドやツールに適したワールドを制作することが可能ですアバターと違い比較的制約が軽めなのもありがたいものです名付けてルミナスタジオテルナコテ用意されている基本コンテンツは1つの一眼カメラと大型モニターだけ まさに YouTuber らしい構成の収録スタジオではないでしょうかいや実際んなもんだからリアルなユーチューバーって<音楽>一眼カメラに内蔵されるカメラオブジェクトはデスクトップのスクリーンを置き換えて表示することで OBS などのキャプチャーアプリでそのまま収録することができますデスクトップモードでプレイしている場合はキーボード操作で終了できるようになっております カメラはもちろん移動することができワールド内が好きなアングルで収録を始めることができますしかしこれだけでは終わりません一眼カメラといえばレンズ交換アバターがいい写り方をするにはいい画角で写すのもまた必要要件の一つです VR チャットのストリームカメラはおそらく 35mm 画角のレンズ 水平 FOB 換算で 54.4 度あると思われますこれだとアバターに歪みが出てしまうため思った通りの絵にならないことが多いかもしれませんそこでシングルカメラでの運用を想定したレンズ交換システムを実装しました通常モードの 70mm 標準レンズのほか VR z 内蔵カメラよりも広角の 28mm そして望遠ギリギリの 100mm 標準レンズも用意しています 圧縮効果でアバターの映り方は大きく違うのが実感できることでしょうその他 VR チャットのプレイヤーホイホイである VRC ミラーカメラのサブモニタールミナスタジオの広告欄も用意されています現在の時点でバージョンは 0.2 パブリックで公開しているため誰でもインスタンスを立ててご利用いただけますとはいえまだまだ機能が不足しているのも事実 今後アップデートを重ねて皆様へ快適にご利用いただけるバーチャルスタジオを目指してまいります今のところは核のダッシュシールドキーベース 135mm 望遠レンズの3点だなああとは動かせるコントロールパネルだ